・焼いた豚肉をミキサーにかけます。 これぐらい細かくします、えー、豚肉をまず入れます次に、えー、みじん切りにしたキャベツを入れます、えー、ネギに加えて、えー、生姜とニンニクをおろしたものを加えます大さじ1杯の醤油を入れます大さじ1杯のみりんを加えます 大さじ一杯の酒を入れます。小さじ一杯の味の素を入れます。混ぜます。少し水を垂らして湯、えー、を乗せます。 綺麗な形が出来上がりました餃子のタレは、えー、醤油、えー、酢、砂糖を混ぜれば簡単に作ることができます餃子エンパナーダが出来上がりました外見はエンパナーダと もう一緒です。中は餃子です。美味しそうなのができました。